よっしゃいくぞ燃えてきたおっ27番いやでも30あれじゃないけどお金文字これはワンチャンありますよワンチャン<笑>はい来ない、はいはいはい、<笑>はいはいはい次次次次はいはいはいはいはい はい、ゼフ。アルビダ。アルビダ、はい、アあンジ。やばいよ。やばいよ。はい、次。おアタッカーアタッカー来たんちゃうええはい、どうも。風神ジャパン、ゆうです。ということでね、冒頭、えー、ガチャ動画見ていただいたんですけれども、 えー、ワカドフィー見事当たたらずといいう結果で終わってしまいましまま、えー、ルッチが当たっちゃいましたねまあねあのー、ルッチもね、えー、サポートとかに入れるとね、えー、いい、えー、タグついてますんで、えー、有効に使っていきたいと思いますということで、えー、1戦目やっていきます1戦目後付け動画というか、えー、後付け解説ですねえー、リーグね何戦か潜ったんですけれども結構若戸フィーが増えてきてあのー 狭い夜バラティエとかだと雲 の, の巣き張られちゃうとだいぶきついですねあれねあのー、私の敬愛するひたまえさんのね、えー、動画でも、えー、結構あの夜バラティエの若、えー、ィー強いっていう姿がね出てたかと思うんですけれどまさに、えー、あれをですね、えー、今リーグで結構やられちゃうんで、えー、きついなっていうのが正直感想でございます、えー、ということで愛用の、えー、関西でございます えー、ロジャーね100レベルにせっかくしたんで、えー、とすごい愛用してるんですけれどもなんとかね、えー、リーグ戦で通用させたいというね僕のこの、えー、気持ち、えー、分かっていただけますでしょうかロジャー使いの皆さんということであのおでんちょっとどうにかしたいですね、えー、はいあっちに行くんでここでカムサリ当てていく結構射程長いんで便利なんですよねえ はい、ありがとうございますね。このドジャーさん、ありがとうございます。あっちの旗取りたいですね。ということで、ここは、えー、青切ですね。うん、ちょっとタイミングが合わんな。あれ、ナゴミ危ない。ッ回避ですね。ナゴミ食らっちゃうとね、すごいめんどくさいんでね。で、ここ、ローがついてくるんで、はい、せをして、 そうしたら、えー、どうしようかなということでここはちょっとねあのゴールデンウィーク肉回収されるとまずいんで、えー、取っとくでここで切れるのを待ってはいカムサリーはい景を<笑>火力バカ<笑>はい火力エグいっすねこのカムサリー当てるたびにね火力が上がるというねこの終盤の火力はちょっとやっぱ えぐいですよねここがまあ、えー、ロジャーのいいとこでもありますし KO すると、えー、体力回復するんである種ゾンビな部分もありますということであっちの、えー、ロジャーと、えー、青生地どうにかしたいということで重なった瞬間にカムサリですでもう体力がね残り少ないんで、えー、ちょっとね、えー、ちょっかい出してみましょうということで KO これはもう通常で十分ですね ということで来たのがゴールデンウィークしかしこっちにもロジャーがいるんですこっち処理しましょうはい KO ですカムサリ便利ですねえっ、ー、とこっちが、えー、和んでるどうしようかなうんーとこれはとりあえずそっちを処理しましょう ということでカムしゃり当たらずえー、はい当たらずはい、えー、あでも味方さんちゃんと取ってくれたんでありがとうございましたい、はい、ということで、えー、一緒に戦ってくれた皆さんありがとうございましたいはいじゃあそれじゃあ、えー、2戦目やっていきたいと思います皆さんよろしくお願いいたしますさあ2戦目はですね相手がえー ロジャーがいない、ワ、えー、カドフィーもいない、原水さもいないということで、えー、危険なのは、えー、おでんですかね。シャンクスもね、あのー、火力高い人はあのー、グリフォン一発 KO してくるんで、えー、あれは一番注意ですね。で、おでんはね、もうどの攻撃もちょっとね、致命傷になりかねないんで、ちょっと下がまあね。ということで、ジャスカイ。このルフィローの攻撃って結構ジャスカイしやすいですよね。 で、えー、どうしようかな。ルフィロを借りたいな。けど、ちょっとシャンクスもいる。めんどくさいですね。で、どうしようかな。いや、とりあえず、ここ処理したいな。いや、えー、こっち、サポートしましょうか。おでんね、きついんで。はい、カムサリです。あれ、ダウンしないのあれ、カムサリ食らっても、おでんってダウンしないんですっけなんか、 あのもう撤回 GO みたいな感じになってましたけどあのダウンされないのきついなっていうか俺がラグ い, いのかなこれか最近あのバウンティーやってるとめちゃくちゃラグ い, いんすよであの「減衰杯」出てから特にそうなんだけどあのエフェクトとかでめちゃくちゃラグくなるの分かりませんあれ<笑>これなんかあるあるで共有できないかな皆さん分かりますかねちょっとコメント欄お待ちしてます えー、ということで、えー、向こうのカムサリです対岸のねあの相手にカムサリ当てるっていうのは結構ねあの重要で、えー、できるだけね、えー、ケアをしたいんですけどもなかなかできなかったんで、はい、ここに来てくるということですで、えー、あと何秒かな、えー、8秒間でしたっけねでえっ、ー、とあ切れましたねということでここで はい、ここだカムサリーい、えー、1万9000。やっぱ高いな、火力。ということで、ちょっと旗ゲージ溜めたいっすね。で、扉が開いてくる。で、こっち来ますね。で、あ、来ないな。あの、シャンシャンを、はい、カムサリー。で、誰か来るかないや、来ないな。はい、あ、 ああ、キットさん、ありがとうございます。ということで、ありがとう、サンプ。で、えー、あっちのルフィ、こっち来ますね。はい、いらっしゃい。はい、あ、はい。すいません、あのー、竹、ちょっとね、違うところかかっちゃってるんですけども。ということで、これデザインで、スキル2で、バーン。いや火力エグいな。で、あとは、えー、18秒間耐えましょう。 そして、えっ、ー、と、また復活してこっちに来るんで、う、えーんと、これを、えい、あ、ジャスカイされたんだ。で、おーおーおおー、せるか出せるか、アレルフィローどこどこどっ、あ、いた。はい、ありがとうございました。えー、2戦目、えー、ということで、なんとか勝利できました。えー、最後ね、ルフィローちょっと見失っちゃったんですけれども、はい、えー、一緒にやってくれた皆さん、ありがとうございました。 それじゃあ3戦目はいどうも3戦目じゃあ元気にねまたやっていきたいと思うんですけれどもえー、それではえ相手はあっ元杯とおでんとロジャー、えー、強いのがいますねということで皆さんよろしくお願いいたしますえー、味方さんはえっ、ー、とキッドロジャーそれからビビカルーですねビビカルーのあの機動力はねなかなかいいと思いますね ということではいスタートですね、えー、まずこっちの旗を、えー、とりあえず取ってで時間差でねなるべく行きたい時間差ではいではいロジャーとりあえず、えー、カムサリ当てときますまずカムサリ当てとかないとねあの火力上がんないんで、えー、できるだけ早い段階で当てたいです とということであっちの赤犬が、えー、若干僕のことを狙ってたん で, でここのはいはいまあそんな食らわないですよね勝つのはで、えー、っとちょっとロジャー狩りたいなということで回復はい狩りましたということであとは赤犬ですかね赤犬このマグマだまりね嫌いなんですよね、まあ、あの無敵 というか、ね、あのー、この起き上がりの無敵つく分にはいいんですけれどもめんどくさいしかもこの回避のゲージを削ってくるのが一番だるいんですよねあのジャスカイしたいっていうか全然できるタイミングなのにあのゲージがたまらんというねいこれが本当えぐいな廊カよりこのジャスカイでね、あのー、ゲージ削られるのがめんどくさいです ということで、えー、っと、向こうの、はい、えー、ブースト終わったんで、ここで、カムサリを当てるが、どうしようかな、えー、どっち先倒そうかな、で多分、うん、はいはいはい、すにてくれたんでいや、もうちょっとで枯れるな。 はいスキル2ではい倒すえーっと次はとりあえずこれ取っとこうえーっとエースエース倒そうエースはい通常おかみさんおっちょっスカイしてたうーん避けられたからえー、っとまあとりあえず通常を混ぜてあ黒ひげ来たな黒ひげ来たんで一旦ちょっと離れてそしたら黒ずきますねでスキル2を打つと そうするとスライド式で、えー、スキル2が打てるんでこの技ねちょっとプチテクニックなんですけどおすすめでございます、えー、これで2人ちょっとね枯れたんで、えー、次はどうしようかなとりあえずこっちの旗を取ってはいで取ったら真ん中の旗取りいきましょうでこれ取れたら5取りですね間に合うかな まあ、もう、ね、勝利確定なんですけど、えー、ご旗取って終わりたいああ間に合う間に合う間に合えはいということでありがとうございましたというわけで、えー、一緒にやってくれた皆さんありがとうございましたはいじゃあ4戦目ですね、えー、早速やっていきたいと思います皆さんよろしくお願いいたします ということで、えー、敵の、えー、チームはですね、えー、ワカドフィ ー,、えー、黒ひげ、ウソップ、えー、ロジャーですね。ウソップゴソップじゃないんで、えー、サルガッソとかね、えー、パッとよければそれで終わりですね。で、問題は、えー、ワカドフィーのね、あの間合いですよね。 で, えー、できるだけ蛛の巣がき貼られる前に、えー、対処したいなっていうのもありますけれどももし貼られたらちょっと回り込んでですね、えー、と他の味方さんが戦ってる間に裏からね襲撃したいかなと思います濃すいんですけれども、えー、と攻略法ってこれぐらいしかないように、えー、僕のテクニックだと思ってしまいますということでカムサリーで回り込んでとりあえずウソップ借りましょうはいはい通常 で、ここは、はい、ジャスカイ、い、通常を混ぜて KO ですね。はーい、OK。で、あっちのワッカドフィ借りたいけど、とりあえず旗取ろう。はい、じゃあスカイからのカムサリあ、枯れないか。枯れないか。で、この混乱、ね、めんどくさいなあ。ありがとうございます。買ってくれたんで、で、あっちの、攻撃に合わせて、はい。これでね、ちょっと防御力が上がった状態なんで、もう避けれないなと思ったら、もうこうするしかないっす。 で、えー、なんとか、えー、カウンター放ってくれたんで、ここで、倒してしまいたい。倒してしまいたい。僕はシャンシャ ン, シャンを倒してしまいたいけども、じゃあスカイしたい。はい。ジャスカイはできずとも避けられましたんで、こいつを買っていきたい。買っていきたいんだけれども、えー、ブーストが来た。はい。あれこれでも死なないか。マジか。えーっとー、やばいやばいやばい。えー あそっかブースト来て回復したんかあれかあの黒ひげの超回復で回復したんですねちょっとタイミング悪かったですねということでこっちの黒ひげ借りたい、えー、自陣のとこに攻めてきてるんでこれをこれをはいカムサリでワンパンということでコアラちゃんね、えー、お肉、えー、足んないんであ、えー、げますどうぞ食べてはいということでこっち助けに行きましょうはい でスキルんですはいをでロジャー倒したんでもうあと怖くないっすねえー、っとはいカウンターも放ってくれたんではいここでカムサリーはいはいはいおーおーおーおおおおありがとうございます鬼ローやっぱ強いですねこのルーム張るとまあまあ強いってのもあるけどそもそも強いんで あの突進系のねスキルもあの二段攻撃みたいになってるじゃないですかあれすげー避けづらいっすよねで味方にね鬼郎さんいると非常に頼もしいでございますということでこっちの旗取っていきたいさあ取れるかお鬼郎さんナイス立ち回りですありがとうございますで、えー、向こうから来そうだけどもはい赤犬来たはい避けるはいここでカムサリは避けられたかなはいはいはいはい はい、あ、ありがとうございます。鬼郎さん、マジナイス立ち回り。え、ね、う儲、ん、かでね、死んじゃうこと多いな、うん。ということで、まあ、でもね、勝てましたんで、えー、ありがとうございます。はい、ということで、鬼郎さん、マジナイス立ち回りでした。ありがとうございます。ということで、一緒にやってくれた皆さん、ありがとうございました。はい、じゃあ5戦目ですね。えー、やっていきたいと思います。えー、皆さんよろしくお願いいたします。 はいじゃあ敵チームは、えー、と鬼ルフィ、厳正さかずき、マーム、えー、おでんですねん。なかなかのメンツで、えー、と鬼ルフィがね、えー、とちょっとタイミングさえ間違えなければ別に簡単に枯れるんですけれども、ちょっとした、ね、あのボタンのかけ違いで、えー、タイミングの違いで、えー、めちゃくちゃ簡単にやられてしまいます。ということで、えー、気をつけてやっていきましょう。でおでででんはねもう安定でやばいですから であの1段目の攻撃であんな移動するのマジ意味わかんないということであっちがスキル2を使った赤いのいるんで、えー、注意距離取りましょうで距離取ってまでわざわざこっちまで追ってこないと思ってたのにっ追ってくるやんでマムこの感電がねぇうっ、ん、とうしいんういまいちねマムねあの感電のこの避けるのを下手なんですよ僕 なんで、とりあえずあっちの赤犬を借りたい。借りたい。借りたいんですよ。あ、買ってくれましたね。あ, ありがとうございます、黒ひげさん。はい。で、えー、マムが来たんで、はい。いいえー、はい。で、あともうちょっと。はい、叩き込む系を。はい。オッケーオッケーオッケー。そしたらとりあえずね、こっち取りに行きましょう。いい旗。 いい旗取って、えー、っとまず自陣をね固めるというの大事でございますあっち黒ひげさんまず強いなでそしたら僕もあっち行きましょうねあのペローナねきついんではいお肉食ってで、えー、行きたいんだけどタイミング測ろうでここでカムサリだはいオッケーであっちの赤犬がねちょっとめんどくさいんで一旦距離取ります で、こっちブーストですんで、行きたいんだけど、どうしようかな。うん、迷う。はい、あっち行きましょう。で、はい、ここでスキル2を使うと、はい、ほとんど削ったんで、あと虫の息です。はい。はい、じゃあスカイして、かぶさりここだーオッケーで、あと残りはですね、うん、あ、マム来ましたね。 いや本当このさ寒電ねあの今ジャスカイできましたけどもうカムサリーじゃねえやあのこの寒電がマジ嫌いですね あ, あうぐらい苦手この辺はい、とりあえず距離取ってんあんああロジャーさんやってくれたんだあめっちゃ助かりましたありがとうはいじゃあこっちのね土肥買っていきましょうはいオッケー でてなわけで、あっちに当たるか当たらない。うーんと、まあ、こっち旗、守りましょう。僕が、えー、取っていきましょう。はい、取れるか取れるのかお前やれるのかあー、赤い犬来た。はい、ジャスカイ。はい、はい。なんか瞬間いいのっそんな悟空みたいなのできましたっけ お前らじゃ何も面白くな い, い, い、はい、ということで、まあ、勝利できましたありがとうございました一緒にやってくれた皆さん、えー、本当に助かりましたありがとうございましたということで6戦目やっていきたいと思いますは い, はいはいはいはいで、えー、敵が、えー、原生赤いでえー、と黒ひげ鬼ルフィ、えー、ロジャーさんですねはい分かりましたはい皆さんよろしくお願いしますはいスタートです じゃあまずね、えー、上取っていきましょうはいはいはい OK ビーハターダッシュおいそしたらあこに赤いのいますね赤いの、えー、相手の立ち回りどうかないやとりあえず黒ひげいこうはいカムサリ OK 射程長いよなこれほんと便利だなで そしたらそしたらはい大体いいスキル使ってくれましたね、えー、追っていく、えー、逃げたなはいはいジャスイはイ、い、通常を叩き込むオッケーこっちはねもうあのカムサリ当てて火力上がってますんではい KOOOK ナイスですってなわけであっちをね、えー、処理していきたいですね うんと赤い犬がね、めちゃくちゃこっち狙ってんの分かるんで、うんとりあえず処理していこうオッケーオッケースキルに溜まってなかったのかなとりあえずオッケーでした。なんで、次はこっち旗取っていこう。ということで、オニルフィがいる。オニルフィ、オニルフィ。えー、ボタンのかけ違いが、えー、命の危機を招く。はい、避けられる。うーんと、相手ブーストなのがやばい。まあ、それはね。 そのスキル打ってくるしかないよね。てなわけで、どうしようかな、体力がな。はいはいあ。この1段目の移動の距離がえぐい。おでんばりになってもう本当に。で、もうこっち、どうしようかな。あ、ブーストがもうたまりそうなんで、一旦距離取って逃げたい。逃げる、逃げる。逃げたいの。<笑>ねえ、逃がして。で、柱挟めば大丈夫だよね。はいはいはいはい。 体力回復したんで、とりあえずこっち狩ろう。枯れたら、はい、オッケー。体力もね、回復するんで、でこれで、まあ、大丈夫ですねで。あっちのルフィにちょっとリベンジしよう。はい、カムサリー。オッケー。で、えーっと、こっちは、あ、やってくれてるんで、こっち行きましょう。で、スキル2を放つ。あもう、うまいのよ、この鬼ルフィさん。で、これをジャスカイ。はい、通常、 カメサリ叩き込みたけどない<笑>通常で押すで通常でもう一回押したいいやってかスキルたまんの早ない、うん、そうはさせん、うん、これは食らわな い, いなオッケー別に食らわないはいカムサリえ、どうしたね届きすぎねえもうリベンジしたいのうん はい、ああ、落ちた落ちたよ、はい。ということで、勝てました、ありがとうございました、一緒にやってくれた皆さん、ありがとうございます。はいということで、えー、この試合もね、元気にやっていきたいと思います、皆さん、よろしくお願いいたします。はいということで、敵は鬼ルフィと、あっ、厳水2体ずつですね、嫌、えー、だな、なんか俺のちょっと苦手な鬼ルフィがいる。 オニラフィーのあのー、ホークガトリング捕まったらね逃げにくいんで本当にあなんですよね、うん、ということで、えー、こっちの旗取っていきましょうまずはね上を取るはいテキパキテキパキでスキルにはああよけなかったなで、えー、とりあえずこれは当たらないので、えー、あー間違えちゃい違すね はいえー、すいません、えー、と立ち回り今失敗したんですけれども、えーとねえー、復活したら、えー、冷静にやっていきたいと思いますとりあえずねロジャーでいきましょう、うん、ロジャーでいこうえっとまずこっちの旗をねとりあえず取りたいでカムサリ打つで火力を上げてからのはいはいはいはい、はい もうさ何が起きてんかわかんないですよねでオニルフィー来るしぼーって、ね、ちょっとこのオニルフィーどうにかしようオニルフィーどうにかしよう相手ブースト来るいや大丈夫ーいけるとりあえず無敵を剥がせてるならはい k o o k もういや もうだからホークガトリング嫌だってばもうほーほーほーいやもう一回ロジャーで行くここでガープ行くともう移動遅いし火力足んないんでうんロジャーで行こう君に決めた ?OK じゃあ行きましょうとりあえず上をねもう完全に取りましょうということでここではいカムサリー OK で 気を散らしたらこっちで、えー、とまず取りましょういないんで人が冷静にね視野広くね見ないと見分色発動しないとということで俺にはこの旗を取る未来が見えているオッケーブースト来たんでちょうどいいですねあロジェさん寄ってくれてありがとうございますはいオッケー C 旗取れました あ, あっちの旗も取れてるオッケーそうしたら向こうの旗取るだけですねオッケー でここの旗のためつつ、うん、向こうを、はい、おでん来たんではい攻撃あーいや大丈夫俺ならやれるはず、うん、取られたけどいや大丈夫冷静に、はい、スキルに打ってでもうねどうせ通常打ってくるんですはいはい OK はいオッケー冷静に対応しました ね, 冷静にね熱くなったらいかんですよ片栗も言ってましたねはいということでこっち来るよねはい で、放って、時間稼げば勝てるよ。はいはい、どこ打ってんでしょうか。ということで、ありがとうございます。えー、最後の試合もありがとうございました。えー、一緒にやってくれた皆さんありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。またね。